あなたの心に、いるハートーはーいということで、イルハートのみんな、元気にしてたかイルハートは、なんてもなんても元気でーすイェーイ今回はですね、なんと、なんとイルハートのみんなに、重大告知をするために、イルハート、久々にやってまいりましたなんだと思う あ, のね、あれじゃないよ、あの、お肉とか紛争の話じゃないよ、あの<咳>、覚え出してください、あれです。 とということでね大変大変お待たせいたしました楽しみに待っててくれた皆さん本当にありがとうございますそれでは改めてちゃんと告知をしたいと思いますイルハートニューアルバム「スマイルハートフル」9月16日に発売決定いたしました ということで詳細はホームページやイルハートのツイッターを見てくださいとなかったですいやー長かったようやくですよこれがようやく日の目を見るということなんでしょうかいやでもなんかさこうやってちゃんとなかなかねこう今の状況もあってね動画とか生配信とか あの、投稿できたりし、旅行ができないね、感じにはなっておりますけれどもね、せっかくだからこうやってね、直接みんなにお知らせをね、したいなぁと思って、ティーテね、こういう風にしてもらいましたえー、発売までもうちょっと楽しみにお待ちください以上、イルハートでしたバイバイ